今日はですね福岡県民が教えるおすすめのお店3つを紹介していきます僕が超おすすめするお店3つ紹介していくんでよかったら見てってくださいで僕のチャンネルではこうした福岡の、えー、在住者が教えるおすすめのお店だったりだとかなかなか雑誌に載らないような、えー、コアな情報を提供していますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日はおすすめのお店3つの後編です 僕がおすすめするもう試験たっぷりに僕が個人的にいいなと思う思っているお店を3つ紹介していきます多分おそらくですが雑誌になかなか載らないようなちょっとコアな部分も紹介してくんでよかったら見ててくださいまず1つ目のお店なんですけれども1つ目のお店は、えー、うなりとんこつラーメン海鮮とんこつになりますこれもう実際もう結構雑誌に出てくるようになったんですけれども え豚骨ラーメンってやっぱ一蘭だとか一風堂とかっていうのを結構観光で来られる方は食べると思うんですけれども実際すごくこってりしてませんか僕も昔食べてたんですけどもちょっとこってりして難しいなって思う時が増えてきましたなのでもう最近ここ23年ここ5年ぐらいは全然食べてませんで豚骨ラーメンってやっぱりこってりしてて体にもちょっと悪そうだしっていうふうに思う方も多いようで で、実際僕はじゃあどこにおすすめするかっていうと、うなりっていうお店を、えー、おすすめしています。ここが海鮮豚骨を提供しているお店になります。海鮮豚骨。何かっていうと、豚骨ラーメンに海鮮の出汁を混ぜて、かつおだしだったかなかつおだしを混ぜて、すごくすっきりとしたで、しかも旨味のあるラーメンを提供してくれます。ここがすごくよくて。 でここが、あのー、今結構急拡大していて店舗フランチャイズをどんどんどんどん伸ばしている状況になってますで空港でも国内線ですね福岡の国内線でも今お 店, お店がありますしなおかつ長瀬、えー、だとか結構あの春吉だとかもう住吉かなもうあるぐらいちょこちょこと店舗が増えていきましたでここで提供されている豚骨ラーメンがすごく濃厚でなおかつ旨味があると 実際、これやっぱりこの僕が紹介するよりも行ってみて、あ、なるほど、だから紹介してたんだっていうふうに思っていただいた方が早いと思うてで、よかったら実際に行ってみてください。えー、で、空港にもあるんで、結構あの利用しやすいのかなというふうに思っています。で、これは雑誌に載ってるんで、よかったら雑誌もチェックしてみてください。濃厚でこってりしてる豚骨ラーメン。なおかつすっきりと飲みたい、すっきりとしたラーメンを食べたい方はぜひぜひ、えー、行ってみてください。まず一つ目がうなりの豚骨ラーメンでした。 2つ目、何かというと、寿司どころの、えー、一服の特上にぎりです。特上にぎり。これ、おすすめしてる人、なかなかいないんじゃないかなと思うんですけれども、特上にぎりって皆さん食べたことありますか築地だとか豊洲だとか、結構おいしいお寿司が有名になってるんですけれども、福岡でもおいしいお寿司食べれます。で、実際、あのどれぐらいの値段がするのかというと、特上にぎりで3000円です。もうその3000円のコースしかありません。 回らないお寿司ですでやっぱりいろいろ回るお寿司だとか回らないお寿司っていろいろあると思うんですよ。やっぱり北海道が美味しかったりだとか海鮮が有名な金沢だとか海沿いに面してる県だとかってやっぱり海鮮が美味しいですよね。それと同じようにいろんなとこに美味しいお寿司はあるんですけどもリーズナブルに提供してくれている回らないお寿司が福岡にもあるんです。それが一力です。すごくおすすめのポイントが やっぱりその単価で言うと大体僕のう本当に体感ですけれども1万円ぐらいのコースを3000円で食べれるお店が1服になっていますで回らないお店ってすごく高いですよね東京だとどれぐらいなんでしょうねもう1万から2万は普通に超えてくるんじゃないかと思うぐらいの値段を1服では提供してくれてると僕は思っていますやっぱりその利用してみないとわからないと思うんですけども僕が今写真を提供してるんですけどもこういった形で回らないお寿司は1貫ずつ 8巻のコースににななっていてい円になります。福岡でも僕は回らないお寿司を結構探してたんですけども福岡の中でも断トツ安いですでやっぱり福岡だと安い安いって言われてるんですけども8000円とか1万円とかお寿司がかかるんでそういった中でも3000円で超美味しいお寿司が食べれるっていうのはおすすめのポイントですプラスアナゴアナゴがもうふわふわなんですよであとクルマエビとか食べるたりとかえー ちょっと漬けたマグロだとか熟成したマグロだとかも食べれるのがこのお店なんでぜひぜひよかったら福岡県民の方も利用してみてくださいすごく美味しいですなんで行ってみてくださいが2つ目のお店ですでちょっと番外編なんですけどもそんな高いお寿司は食べないよとでじゃあリーズナブルなお寿司はないですかって話なんですけどもあります、えー、博多湾のリバーサイドにあるんですけどもそこで提供されているお寿司が オール100円でですすごくネタが美味しいですこれは港に面している港 の, 港の中にあるモールというかショッピングセンターというかちっちゃな食べるところがありますそこで提供されているのが漁港で卸された魚を使ったお寿司になっていますそれが一貫100円でオール100円で提供されていてでアのゴもすごく大きかったりだとかあとは、ね、マグロだとかサーモンだとかサーモンの値段がすごく厚いんですよ 高価でリーズナブルにお寿司を食べるならそこが一番いいんじゃないかと思っているくらいお寿司は美味しいところになってますで他にあのお寿司食べるとすればやっぱり寿司ローダとかチェンテナとかあとは倉、えー、寿司ですねとかっていうのもあるんですけどもやっぱりそのリーズナブルにそれなりの美味しいお寿司を食べるんであればそこの博多湾のリバーサイドすごくおすすめなの良かった行ってみてください プラスおすすめのお店3つ目の紹介なんですけど3つ目はちょっと遠いんですけども柳川のうなぎ3つ目柳川のうなぎですなんでうなぎが福岡有名かっていうとあの水の都っていうふうに言われていて柳川が福岡の福岡市の南側にありまして博多とか天神からだいたい40分ぐらい特急で行く場所になりますでそのちっちゃな町だいたい人口7万人って言われてるんですけどもちっちゃな7万人の人口のところにもう うなぎ屋さんんが軒ぐらいあるんですよそれぐらい昔からうなぎが有名なところがありましてその中でもお花っていうところが一番有名ですこれ何でかっていうと柳川藩江戸時代の柳川藩に橘宗茂がいましてその宗茂の一家橘家がそのまま家族経営をして経営しているお店がお花っていうのがありますこれがすごく大きくて立派な屋敷なんですよ で、その屋敷を利用して作られたのが、庭園だったりとか、えー、レストランだったりだとか、あとは完全予約制のうなぎが食べれるお店だったりとか。で、そこに行くために柳川駅から川下りを使って、川を下りながら行って、で、そのお店に行けるっていうような、すごく面白いアトラクション付きのがすごくおすすめのポイントがあるんです。それがお花です。で、お花のおすすめのポイントは、やっぱりなんといってもそのアトラクションと、 うなぎのせロムシが超おいしいところです。僕はあの先日行ってきたんですけど、うなぎのせいろ虫超おいしいんですよ。ただ、えー、値段で行くと5000円ぐらいします。5000円ぐらいするんですけども、その僕がよくよく言っているコスパ生活をしているんで、そで自分が欲しいもの、贅沢をしたいものに対しては、どんどんどんどんお金をかけるみたいな形で、うなぎのせいろ虫食べてきました。すごくおいしいです。で、実際、えー、食べた、見たところ、食べてみたところ、やっぱりね、 ほかのやっぱ市内で食べるよう な, なんてうんですか、ね、フェイクじゃないですけどちょっとうなぎって言いながら1000円2000円してなんかちょっとこうがっかりするようなうなぎ丼とかありませんか僕はちょっとがっかりしたうなぎ丼ばっかり食べてたんで、うん、実際に本物というか一番有名なお店を行ってみたくて行ってみました実際行ってみるとすごくおいしいでよかったら行ってみてくださいでプラスあのお花だとか福岡の柳川でうなぎを安く食べる方法っていうのが これが何かっていうと柳川切符っていうのは西鉄西日本の鉄道会社がやってる切符がありますこれを使うことによって美味しくしかも安い安くうなぎを食べることができますこれは何かっていうとうなぎの特製盛りとあとは天神とかあの最寄り駅から柳川駅に行 く, 行く交通費とあとは川下りができるアトラクションの川下り の, あのツアー もついたセットサービスとして切符が売られています大体福岡の天神から柳川行くのに片道700円800円ぐらい電車かかりますなんで1600円かかるんですよでプラスそこから柳川駅に着いてから柳川駅に着いてからお花だとかあとは有名なあのお寿司、えー、うなぎの店舗に行くにあたってそれなりにタクシー代だとかバス代がかかります大体1000円だとしましょう2600円で川下りを受けた 川下り の, あの観光名所としていろいろ回ってくれる川下りを受けた場合は大体 2,000 円ぐらいするんでそうなってくると 5,000 円でプラスのうなぎの特選も 5,000 円これかかってくるんで結構安く。 でそのお得切符いくらなのかっていうと4400円からあります大体天神から行くと5000円ぐらいかかるんでそう考えるとそのお得用切符を使って柳川行く方が面白いしなおかつアトラクションも受けれるしアトラクションというか観光ですね観光もできるしなおかつおいしいパァンも食べれるとすごくおすすめなんでよかったらその柳川切符見てみてください柳川切符の詳細は概要欄に貼っておくでよかったら見てみてください というわけ で, ですね、今日は僕がおすすめする、えー、福岡の美味しい料理3店舗を紹介してきました、えー、実際行ってみると分かると思うんですけども美味しいですなのでぜひぜひ行ってほしいなというふうに思っています一つ目のお皿なんですけども一つ目は、えー、うなりの、えー、ラーメン海鮮豚骨ラーメンの話をしました二つ目が握り寿司まらないお寿司で行くと一福一福っていうお店が老舗、えー、で穴場ですよっていう話をしました で、実際、リバーサイド、博多のリバーサイドで行くと、1貫100円で食べれるんで、あの超リーズナブルに食べたい方は、リバーサイドにも行っておいてください。で、3つ目のお店は何かっていうと、夜中のお花っていう、うなぎのお店を紹介してきました。えー、最近、ちょっと高めのお店を紹介してるんですけれども、こういった高めのお店でもリーズナブルに購入する、リーズナブルにサービスを享受できる、サービスを受けることができるような方法だとか、コスパ生活のことについてもまとめてるので、よかったら見てみてください。 えー、実際、チケット、柳川切符を使うと5000円で食べれたり、えー、移動もできたり、かくれんの観光もできるので、よかったら使ってみてください。今日の動画がいいなと思ってくれる方は、いいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。